ポケットからキュンですはい太郎ですはい、ということでねあのね今日いつもといつもより漏れてるでしょ今時の時代は男もメイクをする時代が来ましたはいということでですね今回はですねあのー、前回結構ちょっと前に女子ってメイクをする前のすっぴんとメイクをした後じゃめちゃくちゃ変わるよみたいな見たことがあるので Twitter のサブアカにて女の子に「あのーすっぴんと メイク後の写真の変化を見たいので送ってくださいクンクンってクンクンって使ってよかったら教えてくださいクンクンって送って送ってくれた方送ってくれた方の画像をちょっと見ながら女の子が頑張ってるんだよって周りの女の子はこんくらいメイクを覚えると変わるんだよもう今自分に自信がないあなたでもメイクを覚えれば変われるんだよっていうねそういう希望を与えたい僕だってね僕のちょっと2年前とかほらこれ高校時代 やっぱりねメイクをちょっとでも覚えるとその雰囲気って結構全然変わるから僕はね元から身長が身長があるのであとは顔だけみたいな顔と肌質だけあー肌質が一番重要なあなあなあなな<笑>はいということでね早速見ていきたいと思いますやっぱりね女の子だけがメ イ, クしメイクする時代はもう終わりですこれから男もメイクをしてお互いね美を高め合うのが一番大事だと思いますまず1枚目 これはね、右がすっぴんで、左がメイク後です。メイクプリだね、これは。これはね、ちょっとね、変化が、あれだけど、まつ毛の量がね、ジャングルになってるくらい、すごい可愛くなってます。一気に大人っぽくなる感じだよね、この子は。すごい可愛い。もプリクラだからね、全然わからんけど。メイク足すプリクラわからんけど、全然可愛いです。はい、二つ目。あ、これはね、左のメガネをかけてる子ですね。が、 どうなったかというとこうなりますこれ左の子ですめっちゃ可愛くなったよねやっぱメガネを外すっていうアクションを起こしたその行動力から始まってやっぱりねメガネ外した瞬間も周りから「え可愛いんじゃないこの人が可愛いんじゃない?」っていっぱい来た結果こんな可愛くなったんでしょうねでも鼻筋がめっちゃ綺麗だし目もめっちゃ綺麗な二人だし歯並びも綺麗だしキュンですはい次次<笑> 4枚目これはねちょっと 自分で送ってきてくれたけどすごいよね前の日酒飲んだんかっていうくらいむくんどるよね何これ入院中なんなんかすごいよね癖強い自撮りしよるよなこれがねこうなりますやばくないもう大人の色気ムンムンやんこれもそういえいえエロやばいねこれおっぱいがあるから採用したとかじゃなくてでもこの方は元からでも顔立ちはすごい綺麗で 鼻筋が一気にシュてて出てきたのと眉毛かこの人は眉毛が薄いから眉毛とアイシャドウとかあの目の上に入れるのを入れて一気にね目元がパッチリなりましたねまあ、多分元から目がでかいんでしょうけど目とおっぱいはこの人でかいんでこの人眼鏡の子がこうなりますいやいいよねなんかこの子は多分ね眼鏡 そこまでメイクをガチガチにしちゃうって感じじゃなさそうだけど元から肌が白いのが羨ましい絶対韓国とか行ったらめちゃくちゃモテるタイプ羨ましいのはこのここら辺にほくろあるのが羨ましいんだよねなんか目の近くにほくろがあるのが羨ましくて坂口健太郎とかもそうだけど目の周りのほくろあるとちょっと愛嬌が出るっていうか人に優しそうだなっていう印象がつけられて羨ましいんだよねいいなでもこの子もさ この子、口の形がすごい、なんか俺、こう、分厚めの口なんだけど、こう、シュッてした口がね、すごい可愛いこの子、マジでトップ級にすごいんだけど、この TikTok の画像から、10番目ね、10番目、TikTok のこのすっぴんね、このすっぴんからこうよ。やばくないめっちゃ可愛いやん。何この子。何、マジで。わからんわからん。急になんかね、乃木坂とかにいそうやん。 自撮りの角度バリうまいし前髪の巻き方も綺麗だし杖広も綺麗な二重にできてんだよね二重作るのめちゃくちゃうまいなこの人にやってほしいな俺も専属で、うん、なんかね自分の見せ方を分かってる感じがすごいわいいなー待って俺さ離れ弁の時点でも嫌なんだけど目頭切開したい目頭切開したい次ラスト いやこの人すごいよねなんか逆に1枚目と2枚目ほえ1枚目と2枚目本人なんて感じよねなんか1枚目多分学生時代で多分ちょっと垢抜けて最近撮ったプリクラなんかなこれプリクラではなさそうだけど眉毛と目の距離が一気に縮まるメイクをしてるよねそれが多分ね美容美容を意識しだしたねって感じ やっぱり眉毛と目の距離って近い方がよくて俺とかねめっちゃ広いからこう前髪で隠して前髪をかっ前ん眉毛を隠してるんだけどこの元が眉毛と目の距離が広いのが一気に縮まって顔のバランスが一気に統率が取れるみたいな鼻にハイライトか鼻のハイライトが入ったことで急にね韓国っぽいよね韓国っぽい肌が多分元から白い子なんだろうけど 肌が白い上に鼻がシュッて見えて唇がピュッて赤くなったから急に韓国系の子になったねっていういいなやっぱり女の子ってさメイク出てめちゃくちゃ可能性あるよねやっぱ芸能人とかもそうだけど自分でどれだけ見せれるか自分をどれだけ可愛く見せるかっていうメイクをできるかなよねやっぱりまだ垢抜けてないメイクが分かんないってことかは、ま、メイクをしたことないとかメイクを詳しく分かんないってことは分かんない子は 自分に合うメイク自分が一番見せる自分の顔の形とか輪郭とかパーツを把握した上でどこにどうしたらいいのかっていうメイクを学んだ方がいいと思います自分のね顔のバランスをまず知ることが大事だと思いますあるんだよねあのアプリとかで顔のバランスを測りますみたいなアプリがあってこれも測ってみたんだけど口と鼻とかのバランスはまあ悪くないんだけど目の目との距離目の距離がバランスがね めっちゃ離れてて顔全体のバランスで言うと S ランク S ランクここが C だったよ目の感覚が C ランクで一番悪くて離れ目みたいなだから顔のパーツで悪いって分かってる離れ目だったらこの自分がやってるのはこの目の内側石灰ラインをちょっと厚めに入れるのとここの部分にちょっと茶色茶色っ濃い茶色のシャドウを入れてあとハイライトを強めに入 れ, る入れてここに茶色を入れることで 鼻がキュッてなるおかげで目がねちょっと近く見えるっていうその離れ目メイクっていうんですかそれを最近見て学んだのでそういうメイクの仕方をしてますなんかすっぴんだとねもうとんでもない離れ目こことここにこことここにここに目あるんじゃないかこうい う, こういう感じになるんでね顔がうんなんかねみんなにも上手だよね自分の顔を分かった上でのメイクしてるなって感じだね実際ねもうそもそも顔が整ってることかは大体もう顔をちょっと肌を白くしたりとか白くするだけでね全然イメージが違うから これも今光のおかげでちょっと白く見えるからちょっとキュンですって感じでしょまあ、20歳以上の人限定だけどそういう人はねしっかりマッチングアプリとかでどんくらいいいのが来るのかとか見てみたら自分のモテとかわかるんじゃないかなでもねマッチングアプリはやりもくが多いからやめた方がいいよはい、ということで今回はえー、っと女性が頑張ってるよ女性もメイクを頑張ってるから男性もメイクを頑張ろうねでメイクをする上で自分の顔のバランスを知ってからメイクをしようねの2本立てでしたはい ろ う, ということで、ろうでした、えー。僕の目頭石灰を応援する人は、えー、こちらに寄付金をお願いします。お願いします、えー、ということで太郎でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイイ